マニティーボブ 一体。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 伝えたんか裏からこの情報は伝わってるはずだ。こんなんで誰も来てへんねん。くっーマックス、早く来いこのシロン様が怖いのか、うん、引き上げるぞここにいても無駄だ。バーディーうるせえ<笑>俺との約束を忘れたのかでもバーディー、どうしてヒゲヒゲ団は来ないのかな変わったんだ。うん、<笑>もう。 昔のヒゲヒゲ団じゃないんだ。う<笑>宇宙に一つしかないもののコレクションなど、もはやどうでもよい。愚か者めに、今なんと言いました。なんと言いましたか。<笑><笑> うるさいそれをやめろ私は愚かやないお呼びですか<笑>相当メカード様マックス戦闘隊長やつは見つかったのですかメカード様うん手てはずどりにいいですねは今日はここまでで許してやぎます、うん やつとは誰だ これはほらミスティのバッジだよミスティがいてくれたら僕も嬉しいしえ<笑><笑>バカ何考えてんのよ私 結局、ヒゲヒゲ団は現れませんでした。メカードの目的は、宇宙に一つしかないものではないらしい。どうする博士ふう。そうすると、今度は我々の方からヒゲヒゲ団の動きを探らんとならぬのじゃが心配は…所詮はどこだ、えーえー、<笑>無情バクラ様を助け出さねえとは…赤やる。あた、無理だ、えー <笑>だから言ったろ無理すんじゃねえ<笑>体が回復するまでわしらに任せろそれまではおとなしくしていなさいほら<笑>ほら<よ><笑>すまん聞かなかったことにしてやるよ おっしおっし無情。それより面白い発見があった。えひげ。これがヒゲヒゲ団員の識別装置で弱い電波を発していることが分かった。おーこの電波をたどっていけばヒゲヒゲ団の居場所が分かる。 というわけで早速探知機を作ってみ た,、まあまっまた。早速試してみるボング。反応ありません。ヒゲヒゲ団発見。ヒゲヒゲ団発見。キリでせにヒゲヒゲ団の秘密基地があるらしいのじゃが場所がわからん。ヒゲヒゲ探知機でその場所を見つけ様子を探るのじゃ。 了解な、なんですか、これは請求書。え、付けってこんなにありましたっけ三ヶ月分。今すぐ払ってちょうだい。今までは待っててくれたん。ヒゲヒゲ団の相当なんでしょう。はい、うんえ。そうだ。私はヒゲヒゲ団の相当なのだ。 これくらいのハッシュタグね、すぐに払ってくれるわい。ひと月分じゃダメダメただし、電話とエアポートの封鎖を解いてくれたら考えてもいいわ。うん何ですって困るのよね。明日ガーデニング教室があるのよ。ダメですそれだけは絶対になりませんじゃあ、すぐ払って。<笑> わかりましたよ払えばいいんでしょ払えばしかしボンバーゼロがマックスだったとはあんなボムわしも生まれて初めて見たしかもやつはアンドロイドボムはボンバーマンしか投げられんのになぜやつは投げられるんじゃやつの体の中にはボムエレメントが仕込んであるそうじゃ わしらが研究していたボムエレメントの秘密をメーカーども知ってるということじゃろうしかしボムエレメントはそうじゃそれ自体には何の力もないボンバーマンの力が働かねばのうア、はい、心配いらんよ桃ちゃん必ずわしらで何とかする 教えた通りだヤツの名前はマックスついでに言うとメカードと一緒にクーデターを起こして今じゃヒゲヒゲ団の戦闘隊長だ<笑><笑>ミスティ勘弁してくれよ俺はバーディーと契約してるんだぜここでお前に会ってやるだけでも大サービスなんだからなナイトリー本当にゼロはマックスなのか しかも、マックスがマイティを殺しただなんてそいつは紛れもなくマックスだしかもメカードの手下のミスティいい加減に目を覚ませ<笑>私が冷静じゃないっていうのバカにするな私はいつだってショウタ<笑>ゼロだから違うって言ってるだろハイパープラズマボム<笑>逃げろあ <ス><ス><ス><ス><ス>ナイトリー<ス>ハイパープラズマボム。 ナイトリーと女を始末しました私のことを探るような癒やしい奴はし、あるのみですで、奴も一緒なのですかいえ、現れませんでした何ですと、それではどうやって奴を見つけるのです遅かれ早かれ、奴は我々の前に現れますそれより 叩叩けるうちに目の前の前敵をいいておいた方が得策かとそんなことは言っているのではない奴が目覚めないうちに叩くのですでないとお言葉ですがネカード様では私は奴より劣るとに<笑>どうしたのですマックス<笑>ジェッタースてめえこんなところで何してやがる ジェッターズのやつらが現れましたちょうどいい機械ですまとめて片付けましょう待ちなさいということはシロボンもいるのですね残念ですが戦闘に入らざるを得ないようです 今ので分かったでしょゼロボンバーシロ<笑><笑>ボー ま、た同じ手を<笑> どこはこんなポンコーン お前だけは確実に葬らなければならない。ゼロ。あれだけミスティに世話になった時だから、ひどいじゃない。それが問題なのだえ。ハイパープラスマボム。ミスティ。ゼロ。逃げる。シャドウ。こんがら。 助けるので、手間取ってしまったどういうこと 私にお任せを。やはり予想した通りミスティの元に戻ってきましたなマックス頼みましたよハハイパープラズマボム、うん、あいつら敵どうしたのか何やってんだゼロンボムを出せあやり方を忘れてしまった何 ーシュートゼローゼローあっシブトだ。ゼローバカメ、なぜあんな女を助けようとしたこんな場所に現れなければ死なずに済んだものを忘れ物を。 した気がしたんだ。あ, あ、忘れ物。あ, あ、何かはわからないけど。<笑>何をしているのです。<笑>早くとどめをさしなさい。う<笑>わ<笑><笑><笑>ああああ ！M A ゼロを始末しました。よくやったマックス。いや M A テン。 あ、M、A、ゼロまだ生きていたか<笑>とどめを刺す前に教えてやろうお前の名は、M、A、ゼロそしてその完成形が、この俺 M、A、10だなに<笑><笑><笑>ゼロ<ー><笑>さらばだ、M -A、A、ゼロ メカードいや。 相変わらず真面目なやつだねしかし いいわけなど聞きたくない早く次の手を失うでしありがとう、ミスティ。ゼロ、大丈夫かすぐ傷を治してやるからな。ああ<笑>僕の名はマイティ。 マックスが二人でもあのボムは 一体どうなってるのさあ次回はついにマックスとマイティの関係が明らかにさらにドクターアイとバグラーと桃モモちゃんの過去が明らかにそして無情はうちのラーメン屋で働くことに第42話無情男の塩ラーメン近所の星から宇宙の果てまで誕生します